で、まあ、独立会議でうまくいこうと思ったら、やっぱり外の情報に触れるってことを意識しておいてもらいたくて、まあ、はっきり言って、今の病院勤務のあなたのネットワークの中だけで、会議をして売上上がるのは絶対にありえません。で、私も授業でそれすごい意識してて、まあ見てる人てわかると思うんですよ。私ずっと最近海外ばっかり行ってる ん, んですよね。まあなんでなのかって言ったら、やっぱり日本の国内で授業を勝ちたかったら、やっぱり海外私は行くんですねで。もともと海外ずっと行ってて、今月も海外に2週間ぐらい行ってましたよ。 はい、コロナの規制が緩和されたんでね。なのでやっぱりですけどこうやって外からの情報を得続けるっていうことがやってる会社がうまくいくと思うしあなたも生態院でやるのであればやっぱり富士塾とかっていうところの外のネットワークに入るってことをしないと不可能だしやっぱり今取れるリソースとか情報源だけじゃなくてやっぱりねあのネットに出回らない情報っていうのはやっぱあるからそれをやっぱり知ってそれを導ける。 えー、市場価値の高い人に会いに行くってことをやっていただくことが、まあ、成功には必須ですってことを知っておいてください。下のリンクに私のチロん、えー、テクニックの動画がありますゲット。無料でゲットしてください。